他人ですだ。私のせいなんだ。私のせいで。<笑>どうしよう、どうしよう、どうしよ う, う。他人に迷惑をかけないようにしなさい。そうか、茜ちゃんは他人じゃない。 ついてください。大丈夫。自首すれば罪は軽くなります。私何もしてないよ。こいつ自己矛盾してやがりますね。なんか輸送管理システムもトラブってるみたいです。全線運休です。えー？あっちは管轄外だから情報が同一事象でしょうか。 もしそうなら可能性は絞り込まれる輸送管理系と情報系、業務系はネットワークが分離しているでしょ両方のネットワークに接続しているのは認証サーバーと端末向けのアップデート配信サーバーぐらいそれがマルウェアに関するもう一つ可能性があります内部班が故意に攻撃をしているという可能性ですそうね。 あっては欲しくないけどログですか保存期間はバラバラです一部はもう消えてるかもでもまだ重要な痕跡が残っているかもしれない一緒にログをかき集めて保全しましょう中フ入ュー CIO おお葛城取締役に気づかれないようにうまく社長に報告してくださいえー、俺がわ分かったよあの私そっちに戻ってもいいですかここ雰囲気最悪なんですけど待って放送のちゃんはそこにいて輸送指令と情報を共有して。 いい、ね、システムはコンピューターだけじゃない人まで含めてシステムなのユーザーに適切に現状を伝えることもエンジニアの大切な役割よあ、どうもあ、なんだてめえ広報部システム課の放送のです あ, あ、広報どうも、予算の都合で広報部に候補しているシステム課です 知ってら何の用だ口頭ですみませんが皆さんに至急をお伝えしたいことがあります<音楽>というのが現状ですまあ葛城取締役の言葉を借りれば「前社員懲戒処分」って感じの状況ですね間違いないのかあの怖いのでトーンを押さえてもらっても間違いないのか。 ままだ断定はできませんしかし現に発生している事象を考えればここは最も安全側で行動する必要があると考えますくそなんてことだサイバー攻撃が疑われる輸送管理システムは信頼できる状況にないそう思って差し支えないかはいいつから分かっていた午前9時頃からですもっと早く言えよ 連絡の徹底、事故の防止、規定の遵守、名札の裏にあるだろう。すみません。待てよ、誰のせいで安全が守られなかった。なぜこうなった全部私のせいじゃないか。おい、ヤバセ、私が怖いから報告を止めていたんだな。え あいやあそのそれもありますでもカツラに取締役があすまない私が悪かった正直に答えてくれたことには感謝する全員聞け午前11時5分ただいまをもって重大インシデントとして対応を開始する 事故は必ず起きる。それが当然だ。責任事故ゼロインシデントゼロこれは目標に過ぎん隠蔽や言葉遊びで実現したゼロに意味はない今一番大切なのはお客様を安全に送り届けることだこんな事態を引き起こしたのは私の責任だエコひいきをして壁を作ってしまったこれ自体がインシデントだと思っている さら気づくのは鉄道に関わる一人として情けないと思うそれでも安全は全員の協力があってこそ実現できるだから力を貸してほしいこの通りだその時みなを思い出しました一般巡足事故の防止従業員は協力一致して事故の防止に努め 持って旅客および講習に障害を与えないように最善を尽くさなければならない今日こそ日頃の訓練の成果を見せる時だ全員異常時取り扱いマニュアルに従って行動不測の事態危険の予兆があれば直ちに私に連絡誤報でも構わん事故を未然に防いだ者減災に貢献した者は。 のおっさんにどう言われようが私の権限で正式に表彰するいいなはい、はい、おい敦賀お前を自己記録係に任命する記録開始はい記録開始了解です映像記録はどうしますか、うん、ちょうどあそこにカメラがある協力を要請しろえあおい山口 マニュアル通りリスク管理委員会と緊急運輸局の鉄道部安全指導課に電話で速報運輸局はどうせいつもの兄さんが電話に出るだろう質問が多いからあらかじめ答え用意しとけ業界ちなみに鉄道運転事故ですか輸送障害ですか異例すぎてわからん3時間以上本線における運転を支障するから両方じゃねえか では報告の根拠としては鉄道事故等報告規則第5条第1項第5号と同第2項第1号としますサイバー攻撃の疑いもある特に異例と認められるものも加えとけ原因の分析は後回しだ復旧に何時間かかるわかりませんまずウイルスを特定しなければ復旧のしようがありませんから 最悪の場合一からシステムをセットアップし直しますその場合早くても復旧するのは明日の始発です遅ければ1週間は分かった明日の朝まで運休ですかなわけあるかバカ太陽閉塞だ太陽閉塞前線でマジかマジだ5時間だ5時間だけ稼いでやる それが限界だ通勤ラッシュまでに自動閉塞と CTC だけでも復活させろ、ねねねねねねね、にゃにゃにゃにゃにゃにゃに駅長<笑>大丈夫ですか、うん、指導通信式で運転再開だ こちら輸送置で館内走行中の全列車にお知らせします自動閉塞信号機の復旧に伴い順次代用閉塞から自動閉塞に信号機が直ったのになんでまた止まってるんですか直ったのは駅と駅の間の信号機だけで駅の信号機はまだなんです早く反対のホームの列車が発車すればいいんですが。 作業でいろいろもたついているみたいでだだだだ大変です運転士さん高速列車もう来ちゃいましたよ、えーえー、輸送しれデッドロックはいすみません計速方式変更の際 財政位置を誤認して出発順序の指示を誤った結果列車が動けなくなりましたせめて財政位置表示が復旧していればこんなことにはデッドロックですよんデッドロックどこの駅でいえシステムの中の話ですシステム開発元の話ではどうも運転整理支援機能でデッドロックが起きていると なんでシステムの中でデッドロックが起きるんだよデッドロックは列車の話だろう。ところがどっこいシステムの中でも起きるんですよ列車は衝突防止のため1区間に1列車しか入れないよう信号で制御していますよねああそれが閉塞だ指令ミスで進行方向の違う列車が混在すると お互いに進路を妨害して動けなくなくるそれがデッドロックだ実はシステム内のデータも同時に1人しか編集できないように制御してデータが壊れてしまうことを防いでいます閉塞と同じかもしデータ処理順序が違うものが混在するとデッドロックが起きるのかつまりこのトラブルは 1つの駅で起きたデッドロックのせいで全線区に影響が出ているようなものなのかはいおそらく今時この程度の端末台数でシステムをダウンさせることは普通は困難です今までそれが疑問でしたでもデッドロックなら2台でも起こせますだが運転整理支援機能はクソ重いから使用禁止にしている誰がそんなものを使うんだ ドス攻撃かただのバグかそれが問題ですドス攻い？オタクの IP アドレスからドス攻撃らしき不審な通信がドス攻撃ドス攻撃 静か この事件に関してセキュリティの専門家は任せてあかねちゃんはい部門を超えてセキュリティ事案に対応するチームです何やとどんだけ被害が出たか分かっとんか次回「コーシス」第3話最終パートセキュリティに完璧を求めるのは間違っているだろうかパート4